もう一度触れてください当駅または最寄りの駅の係員にお知らせくださいチャージしてください または最寄りの駅の係員にお知らせくださいもう一度触れてくださいもう一度触れてください インターホンで係員にお知らせください。